こんんにちはさんです今日はオーライトさんから提供いただいた、えー、RN400 というサイクリング用のライトですねこちらを紹介していきたいと思います、まあ、今まで YouTube はまあ趣味としてしかやってなかったんであんまりそういう案件とかっていうのをあんまりやるつもりはなかったんですけども、まあ、ちょうど、えー、ライトがちょうど欲しかった買おうかなって思ったところもあったんで、まあ、今回初めて提供を受けさせていただきました であっちょっと磁石みたいな。ここが磁石 えー、開けたところに、えー、なんかお礼の言葉が英語で入ってますね。はい、こちらオープンっなってますんで。開けていきます、えー。本体とガームと同じ形のマウントになってますね。 すっごいちっちゃいですね。質感は結構高いですね。まあ、とにかく小さい、この短いっていうのが、えー、すごくいいところですね。このサイズ感分かりますか ?iPhone11 す、iPhone11 の、えー、短い辺の方ですね。こちらと同じぐらいのサイズなんですよ。めちゃめちゃちっちゃいです。 このサイズかこれがまあ一番僕がいいなと思った点ですねやっぱ最近のライトでも結構スペック的にはもう十分っていうかもう過剰スペックになっちゃってるんですよね結局まあ通勤通学に使うとか、まあ、土日に、まあ、日中走ってト、まあ、ンネルとか用のまあライトとか あるいは帰るのが遅くなった時用のライトっていう使い方だったりすると正直何時間も持つとかすごい明るいとかっていう必要がないんですよね。だからほとんどそのまあ使わない用途のためにそのまあ高い値段だったり重かったり大きかったりっていうのが結構その。 的に過剰なんですよね、まあ、ブルベやるとか毎晩トレーニングで何時間も走るとかっていうんだったらもっとその大きい大容量で明るいものの方がいいとは思うんですけども普通にまあ、ほとんどまあ、夜走らなくてまあ、トンネルで使うとかちょっと暗くなった時に使うとかあるいはまあ何ですかねその通勤通学とかでまあ30分とか走るだけとかっていうんだったらまあその。 すごいスペックが必要ではないんですよねまあこういうサイズ感と軽さまあ例えば使わない時にこう。 ポケットに入れておくとか、まあツールボックスに入れておくとか、まあサドルバックに入れておくとかっていうこともできるんで、このサイズ感が本当にその収納しやすいし、まあ実際使うときもそんなガッツリ使うってこともないんだったらこのサイズ感がすごくいいと思います。あとやっぱりその、僕なんかまあ特に軽量化とかすごい好きなんですけども、ロードバイク軽くする上で実際に走るときにまあ装備するこのライトとか、まあサイコンとか、えー、そういうのが重かったりすると、 せっかく軽量化したの例えばライトでまあ、えー、そうですねライトで 70g 軽くできるとして例えば自転車本体の方で 70g 軽くしようとすると結構お金かかるんですよね結構高いパーツ買わないと 70g って削れないんですけども逆にこのライトの場合は安い上に軽くなるっていうのがあるんでこれは本当にそのまあなんですね軽量化を考えると非常に 有効なパーツだと思いますで実際その夜すごい何時間も走るとかブルベで使うとかじゃなければもう実用的な、まあ、スペックなんですよね時間とか明るさ的にはなんでこれ以上のその重いとか高いとか大きいとかっていうのを買う必要がちょっとないかなと思いますこれが本当最大のメリットかなと思ってますでこちら ガーミンと同じようにこうガチッと回すだけでつけられるのこれがすごいいいですねこっち残り何が入ってるか見ていきたいと思いますあともう一つですねこちらこちらもマウントなんですけども GoPro マウントにさせよのアダプターになってますねこれは まあ3台とか自転車持ってるんでマウントを2台例えばこれ2台つけといてそれでこうすぐ付け替えられるっていうのがすごくいいですねでまあ僕はさらにあの普通にガーミンも使ってるんでまあガーミン用 の, そのステーみたいのもいくつか持ってますんでそれも使えるんでまあ自転車が3台とか4台あってもマウントを買い足さずに、まあ、このライトのマウントを えー、用意することができるのがすごくいいなと思います。えー、残りなんですけども、こういう形で、えー、六角レンジですね。まあ、こちら、ハンドルにつける用の工具としての六角レンジ、そして、えー、充電用の USB ケーブルですね。えー、とこちら、USB の Type-C になっているので、 これもいいとこですね。あの、マイクロ USB とかじゃなくて、ちゃんとタイプ C になってる。最近の流行りのタイプ C になってるっていうのがいいし、まあ、あの、急速充電に対応してるっていうのもやっぱりいいところだと思います。で、残りがこちら、バンドですね。バンドが3つついてます。だから、これの変える用ですね。これの長さを調節用に別途3つついてるんで、 まあこういった短いの長いのとあるんですけどこ長いのっていうのは多分、えー、多少エアロ形状のハンドルでもつけることができるんじゃないかなと思いますそして残り最後説明書ですね、はい、あ一応日本語も書いてはありますね、えー、使い方のとこだけですねこのオンオフ 長押ししてオンオフでクリックして、えーまあ、モードを変えるみたいな、まあそれだけなんですけども、一応日本語は書いてあります。